はいこっちははい、と今日はですね超一流プロが盆栽を見た時にどんな風に考えてどう作ろうとするかっていう、はいえー、そういうことをやりたい。 なと思ってまして、はいえー、まだ許可は取ってません YouTube の<笑>、はい明日えー、と見てもらえるかどうかっていうところなんですけども ど, どうなったんですか国風盆栽典、えーとはいはい、こ9かの木曜日から開催するんですけど、えー、と上野グリーンクラブで当時園もお売店を毎年出してますでそこにまあ販売員としてここ当時園の師範の先生でプロになられた小林先生と、うん、それから、えー、とお弟子さんですね鈴木伸二さんと同時期にですね、うんえー、と住み込みで おじさ、うん、されていた、あの、高橋さんという、はい、超一流のお二人が、明日朝、来られます。今日ですね、実は前乗りということで、うん、今日はだから、4日だっていうことを証明しないといけないですよね。大丈夫、大丈夫ですか。<笑>あと、あと、そう、後じゃないよっていう。証明しない。<笑><笑>えっと、2月4日。 13時です<笑>私は前撮りでですね自分の構想をこうしたらいいなということを話をして、うん、明日ですね2月5日先生お二人にこれ見ていただいて、まあ、それで先生方プロの方はどこを見てどう作るのか。 そこにまあギャップが生まれたときにまあその自分としての勉強もできるしあのプロの見方っていうのも非常に参考になるんでなるほど去年もやりました ね, ねやりましたよね。動画になったか分かんないけどなかなか、ね、出ていただけないんですよだから明日了解もらえるかどうかちょっと分かんないんですけ ど, す、ね、るどん尊敬するお二人なんですね、はいええ。あこれまでですねえ糸魚川の方があ持っていた心拍なので、まあ、山 いいいいわゆるついでない正気ってななっうんですすかねになります現在はですね今こちら映ってるところが正 面, 正面、えー、ここが頭で差し枝があって裏枝があって字もこうなってますんで、はい、横から見てわかると思うんですけど前傾姿勢になってるん、ねうん、そうですねおうちも最初ここを見てあここがいいなと思ってまあ購入したんですけど、うん、今ですねちょっと気になるのがここら辺がちょっと単調だなって見えるんですよねあの盆栽作る上ではこれが今非常に作りやすいんです実はこれでそうですね ね、もうほんと方法大体形があの前の方が多分針金かけてたのでこちらを正面にして作ってるんですけど、うん、やっぱりいいところを見せたいと思ってですねぐるっとこう回すとですねここら辺 面, 面白くないですか ね, ねうもううろになってるようなところとここですね こ, この板の。 確かにえー、ここが見たいなみ、えーまあ、見せたいなとこの辺のね動きも面白いんですよねでただし頭は反ってるし点字も向こういっちゃってるしとそうです、ね、いうことでちょっとこんな感じでですねちょっと起こして、うん、起こしてっていうのはこれを少しでもこう前に持ってきたいんで起こしてで正面はねここら辺より少しこっちでもいいと思うんですけ ど, なるほどこの辺の枝を溶かしてですね こことここら辺のところを全体見せたいなという構想でいます。で、さらに言うと、ここに鉄棒を買ってですね。もっとこれをここ、手前に引っ張ってくる。うん。じんを。天神が、それも、まあ、ちょっと逃げてるんですよね、はい。天神の動きが一番、この辺が、こう、動きがね、大きいんで、はい。まあ、この辺がいいかもしれないですね。今、この辺の正面が。うん、で、もう、差し枝はですね。まず、このちっちゃいやつは取っちゃう。このちっちゃいやつですね。まあ、いい枝なんですけど。差し枝としては、ちょっと。 こ辺にあるんで取っちゃうとで後方はですねこの2つあるんですけど、はい、ちょっとねこれ太いんですよね太くてまっすぐになっちゃってる、うん、本当は位置的にはこれがいいんですけどここ正面した場合はこれがなりえるかなと、うんええ、結構やろうとしてますねやるやります結構やりますよねやる気いだからちょっとドキドキしちゃうドキドキしちゃいますけど取って安全に作るんだったら こ, これですね こ、ね、ここに、えー、1つ2つ3つでれはおまけで あ, のあってもいいんですけど低すぎちゃうと思うんで、うんまあ、とりあえずつけといってもやがて取っちゃうと思うんですけど、うん、このの辺ででし枝作るのが、まあ、自然なんですね、はいえー、とこれとこれを取っちゃうっていうのがあるんですけどいかんせんここはちょっとま、うん、っすぐで太いと下たすとこれの芯よりも太いですからね、うん、そうなるとこれを、まあ、刺し枝としてやっていこうかなとまあ2段ぐらいにできると思うんでそういうような感じで今イメージをしています、はい であとは幹は見せなきゃいけないんでこの枝はそっち側に振るという感じですね裏がですねここにちっちゃいのがあるんですけどあんまり出がこう棺抜きになっちゃってるんで差し枝でですねなんでこれも取っちゃってごめんなさい下ろしてくるんですねええ、そうでねこれで作ろうかなと思って こ, のこれで<笑> そ, っち、うん、そうするとこれひねなきゃいけないんで す, よそうですねぐーっとグ、うん、ーっと時計回りにひねっていって これでこれは、えー、と, とりあえずおまけでつけといてもいいんですけど裏枝の役目としてはこれですねいいな、はいはい、頭もこのまま作ろうとすればこれで頭を作ってこれでいいんですけどせっかくこれねじってきますからこの枝の方が太いんですよね、うん、この色も こ, ここが。そうすると本来これが芯になるんでねじってうまくこれが後ろに行けばこれが前にいくんじゃないかないいう、えー、そうすると これが頭にできれば理想的でここら辺でちょこっと作ってこれもまあ裏を少し作ってというようなことがあの私の構想ですなるほと<笑>いうことでまあ、ここら辺はね大した話じゃなくてまず正面どうだろうねっていうところで正しいかどうかですねそこら辺の話をちょっと聞いてみてみ で多分いろんな話が先生方されると思うんで、はい、これがこうだからこうするんだよとかってこれはダメだよってそこら辺のアドバイスをもういい悪いがはっきりあのされると思うんで一緒に勉強していきましょうとなるほどはい、いう感じでやりたいと思います、うん、うん、ちょっと楽しみ、ね、楽しみですねはい、ちょっとこれね杉っぱなってたんであの放置してたんですけどまあやるならね冬のうちなんでまあ少なくとも枝いらない枝切って、はい、荒掛けぐらいはねなんかイメージして作りたいなという風に思ってますね 分かりましたどうなることやらじゃあ、はい、明, 日に明日また楽しみにしてます、はいはい、先生よろしくお願いしま す, お願いします はい、こんにち は, こんにちは、はいえー。今日は広島の福山の方ですよねす、はい、高橋さん、はい、こ, この当寿園の、えー、お弟子さんで鈴木伸二さんの兄弟子というそうですね、はい、同時期に寝泊まりされていて、はい、ということで多分いろいろ面白いエピソード、はい、面お持ちなんだと思うんですけどいいです、ね、<笑><笑>言えなど鈴木さんからはいろいろ聞いてますけど、はい、<笑>まあまあそれで、ね、何かお盆栽園のご紹介いや福山で、 まあ、松柏類が多いんですけど、山陽盆栽というのを経営してます。ええますはい、はい、インターらすぐそこだ。インターから五分ですね。福山東インターから。福山っていうのが広島。ええ、広島県の福山。福山はい、ええそそえ、そう。ということで、盆栽の本当心拍今日の題材なんですけど、はい、これを持ってきました。で、私はほとんども何もしてない。手つかず、うん、正直ちょっとこうしようかなしようかなって悩んでるんですけども、一応私なりの構想っていうのはあ る,、えー、あると。 そこ踏、うん、まえ て, てです ね, ですね、はい、どんなふうに作られるのかなっていうのをちょっとえお聞きしたいなと思いましてこれのいいところはこう、はい、細みでねいくらか曲があってこの天人、ね、を生かすように木作りをした方がいいと思う、はい、だから、はい、天人を生かすには頭がこう今これが頭いう感じになってるけど、はい、頭を低くした方がいいですね。あ, あとこの 木に展示にこう近づけるようにね、はいはいはいうん、あとそれはとこの水吸いが太いんですよ細幹の割に は,、はい は, いはいはい、あの水吸いを細くしてやらないと頭を低くっていうのは頭を低くした方がこれでより強調されるいうそうです強調されます ね, すねここ頭を低くする、はいはい、そうちゃってるってことは、ね、だう。えー いらないと思うんですよ。なるほど。これでこれをまた頭のこっち、えー、あの幹に近づけてね。はいはい、ここもいらないですよね。この別れの、うんはいはい。それとこの落ち枝ですね。えー、これを幹に近づけて、ね。なるほど、うん、頭はどうです？こ れ, 頭は こ, れかこれに立ててこれでどっかでこう書く書いて。はいはいはいはい これを取って、これももう均均にしちゃって、あてあなるほど、うん。正面はじゃあこちらです。正面はここら辺がいいんじゃないですかね。ここ。ああ。それはここがこう丸く見えないようにうこん。この曲がここへ曲 が, 曲が一番動きがあると思うんですよ。はい、はいはいはい。はい、ここももう削って水水をこう。 細く持っていって、はいはい、あとここの裏のところですね、はいはい。これも削って細く持っていけば水水が細くなってね、はい、より一層こう細幹が強調されますよね。ところは差し色で生きとこはあ、そうですね。唯一の寄せるだけですね、はいはい。こう寄せて先で外へこう出す。<笑>はいはいはい、少しこっちで見ればここの傷みきが見えてきますからす、ね、そう、ね、ここは削って これはもうシャリにしてやればねいいですね水、ね、水を細くう、ね、そうで細く。最初に見るところはどこですかそうですね、パッと見たときにパッと見たときにはこの細幹の曲ですよねこれとこの天神をいかに生かすかいうことですね、この木は そこなるほどちょいとす。キいとそれを生かすにはこのもうすぐ、はい、頭が天神と同じ高さでしょう、はいはいはい、大体、はい、天神を生かすような頭の作りをしていかな、はいはいはいはい。最初に言い忘れたんですけど、はい、私の構想と違ったらものすごい恥かくんじゃないかって思ってたんですけどで<笑>もね<笑> うん、あの木をてらったことをちょっと私考えちゃったんですねち ょ, っとじゃあちょっといいですかはい、はい、作ったらどうかなということあったんですね、はい、でそしたら今度逆にその場合は何が問題とか あ, りますあいややっぱりここの右が向こうへもうまだ逃げてますよねああはいこれぐらい起こしてもちょっとまだまだうん あと、これが単調になっちゃいますかね。そうですね。なるほど。そ, うかそこら辺がどうか困りましたね。<笑><笑>えー、なるほど。そうなんですよ。やっぱりここが気になってて、ま、ね、っすぐが、はい。そうですね。補足するんであれば。こう起こせばね、ここが今度はまっすぐに見えてくるんですよね、起こしすぎると、はいはい。だから、植え付け角度はそんなには起こさなくていいと思うんですよ。えー ここが今度は出てくるんですね。は い, は い, はい、はい、はい、はい。そうすると、小さい鉢に浅い鉢に今度は収まらなくなってくると思うんですよ。は、う、い、んねね。植え付けはもう、このままでいいと思いますよ。はい、うん。だから、ここのところを細くして、この板幹をもっと幅広く見せる方がいいと思うんですよ。うん。どっちも削れるでしょう。うん こ, っね、こっち側も削って、えー、こっち側も。 鉄、ねはい、としてはこの 水, 水は足元は見せなきゃいけないことでこれが大吸ってるや<笑>っとこれどうだからそう、ね、今のお話伺って。 やっぱり作我々いつも逃げ道だと表も裏も見れるようにとかってやっちゃうんですけど、うんまあまあ、いずつでも見ずつでも僕らがその見方いうのは、えー、一番早くできる状態木になる、はい、状態で見ますからあそれも違うんですねああプロタワーンもそうですね。じっくりじっくり安全見て、まあ、ちょっと臆病なのもあるんですけどね。うんですかねうん 違違っっっっったた私はは全然ち<笑>、はい、ちょっととす手ですすでででねね<笑>こここじゃないんですよ主力がの、はいはい、の天かかだててにる、はいはい、プロは、うん、やっぱり早く仕上げるっていうことを。うん フランズそれで何年間持ってるっていうのはアマチュアのああそうわれわれそうなんですねこれから生きてる、えー、ここなん で,、ね、でこれがね下行くからね、えー、これをここだけ切って、うん、これでもう十分頭とこれもいらねん あ, あこれをここから先はねう い, うはああいらないいらない<笑>ああじゃないとこれ生きないよこれは重くっちゃだダメ、ねえーえー、もう一致してるってことはそういうことなんですよそう わりました。勉強になりました。勉強になりましたね。はい、で、これは差し枝は、これはにこう、うん、その、いや、もう文人とかなんかっていうのは。えー、細い木は、外へ逃げちゃう、えー、楽差しちゃいけないんですよ、はい。幹へ近づける、近づけるっていう気持ちで仕事しないとね。はいはいはい、みんな逃げちゃ、逃げちゃいけないんです。ですいいですね、お 二, 人、えー、お二人あ、そう。貴重な。さ、えー、すが<笑>、あの、東寺源流の。そうですね。えー ね、うん、だヘルマンさんのその謙虚性がないよ。あいやいやいや、そうなことだ<笑>これは勉強なんですよね自説を曲げないとね、えー、普通にっちゃうんだけど、えー、そこまでね、えー、一つの気持ちをね、はい、あの豊かにして他人の意見を聞くってことは、はい、あなたは素晴らしい感想を持ってくれま あ, あ, ありがとうなんの見た目だっていや、よろしいですかてくださいはい、じ ゃ, じ, <笑>じゃあ、ということで、はい 今日はい。 そうですか、えー。動画のご視聴ありがとうございました。盆栽球では、スポンサークレジットを募集しております。うん、詳しくは概要欄をご覧ください。<笑>よろしくお願いします。んなるほど、伺ってきたんですが<笑><何><笑>。そんなにお得な企画ができたんですか。さ<笑>あ、広告です。広告です。はい、ぜ<笑>ひお願いします。<笑>